我が社の子供向け新商品ドッキリちゃんチョコが妙に全く売れ商品開発部のみんな今日はこれについて話があるシールまずこのお菓子の売りは何と言ってもシールだ子供たちはシール目当てに何度もお菓子を買うというわけだで中に入っているシールがこれとこれとこれの3種類だう しかないシールを誰が集めるんだだいたいなんで絵が全部残念そうな子供の顔なんだこのお菓子を買ってしまった子供の顔が気分悪いわというようなことを発売当初私は言ったがそしたら君たちは新たにシールを追加してきたこれとこれとこれの3枚だどう違うんだよ微妙に笑顔になってるだけじゃないか余計嫌だよどうせならもっと満面の笑みにしたらいいじゃないかというようなことを真実言ったら そしたら君たちはまたシールを追加してきたこれとこれとこれの3枚だ恐っしいよなんで一つとして純粋な気持ちで笑ってないんだこんなん売れるか誰なんだよそもそもこれ誰がモデルなんだ誰なんだと私が昨日言ったら今日、君たちが連れてきたのがこいつださっきから必要に私た足がを踏んでくるんだこいつもういいから連れ出してくれ 全くけしからん聞けばあのガキ先々月リストラした大石くんの子供だそうじゃないか当てつけか君たちの仲間をリストラした私への当てつけかしょうがないだろう我が社のお菓子はほとんど売れないんだから君たちもリストラされたくなかったらもっと真面目に商品作れとにかく結論としてはこのドッキリちゃんチョコは販売中止とするそんな残念そうな顔してもダメだぞもう決めた中しと言ったら中止だああこれはもう使って抗議するだ やれやれ、今日も一日疲れた。商品開発部の奴ら、リストラしたいよ、まったく。クソッタどもめ。ああ、私の車に離れてる。あいつら、くそなんて嫌がらせだ。だーシールはもう、ガリガリだ。